ででパラの後にその後者が来るわけですよはい特撮から知ってる方が多分僕のこと多いと思うんですけれどもその時に僕も34回くらい落ちてるっていうお話はしてると思うんですけれども最初多分受けたのね もう冒険者とかから多分受けてるんですよ僕12回落ちてるのでその後激レンジャーだから全部合わせて多分34回落ちてて多分45回目くらいで受かってるんですけれども20人まで残った時っていうのが第4次オーディションこれがでこれが最終オーディションと言われていたんですけれども実はこの中でさらに10人10人の A チームと B チームに僕たちは分けられましたはいで今から呼ぶ人は A チームでまずこの 部屋に残ってくださいとで、えー、古原君、はい、片岡君、はい、海老沢君、す、はい君、相沢さん、なんたらかんたらーってバーって残されるわけですよね。で、B チーム、はい。また別にバーって10人くらいの名前が呼び出されて。で、B チームの方は、じゃあ一旦部屋に出ていてくださいって言われて。今 ここに残っているあなたたちが本当の最終オーディションの通過者ですってなった時にみんな、えぇーみたいな感じになるわけですよ。じゃあさっきの B チームの方たちはって他の誰かが聞いたんですよね。そしたら、 え、あの方たちは、え、残念ながら、え、今回はごめんなさいということで、ということで今から最終オーディションを始めますって。だから最終オーディション詐欺がちょっと一回あったんですよね。だから僕たちからしたら最終オーディションはもうそこだと思ってるからさ、まさかその中で2回に分けられるなんて思ってないわけですよ。その、なんかオーディションの時とかにめちゃめちゃやっぱ記憶残ってるのは、とにかく僕と神話の赤、 ののもう争奪戦みたいなのがめちゃめちちゃゃ本当に覚えてます例えば渡辺監督が「えー、フラーラ君、えー、レッドやってください」「はいで片岡君ブルーやってください」っていうふうになったりとかするじゃないですかでまた次、はい、テレ朝のプロデュースが「あじゃあちょっとあの片岡君あのレッドやってもらっていいかな」って「でフラーラ君はちょっと今回はあれで」っつって僕は「レッドには呼ばれるんだけれども他の色には絶対呼ばれないんですよ。ずるいなって思ったのが隣にいる片岡神和は「 赤色色色でででななでももも青ななんら黒呼ばれるわけですよこの人絶対受かるじゃんって思いながら俺すげえ見てたのを覚えてますうわーっ待って待って待ってなんかアピールしないとなってめっちゃ焦ったのを覚えていて苦肉の策で出したのが赤やりたい人って言われた瞬間に一番最初に手を挙げるっていうことを徹底してやってましたこれはねなんか毎年オーディションに確かあった気がするんですよねだけどみんなね赤やりたいから なんだかんだだか赤いジャケットとかね赤い T シャツの中に着込んできたりとか結構ね赤をどっかに入れてくるんですよでもやっぱ僕くらいになるともう4回くらい落ちてるんでもうね僕からしたらそういう人たちはまだまだだなみたいな若干あって僕はじゃあどこに赤い入れたかっつったら僕は靴ひもに入れてましただから最終的に僕は赤い靴ひもの靴で ゴーーンジャのレッドを勝ち取ったっていうのがちょっとあるんで皆さんもね是非レッド狙ってる方はさりげないところにレッド入れてみてください、まあ、だからゴーンジャーの感想としてはやっぱり1年間同じ仲間たちと。 いろんなことを共に乗り越える作品って多分ほぼないんですよね。めちゃめちゃいい経験できたし、あそこでやっぱ培われた絆っていうのは多分今後一生続いていくなって思うし、ゴーンジャーマジでみんな仲いいと思うんで、多分戦隊一仲いいと思います、本当に。ゴーンジャのお話を別の動画で撮るので、まあ、その時にまたいろいろお話ししていけたらなと思いますね。で、今、ゴーンジャ終わりまして、その後、デンジンザボーガンですよ。デンジンザボーガンの時もね、もうほん 本当にもうこれもねすごい始まりがすごかったゴールデン街に呼び出されていったらキングレコードの大月さんっていう方とあとはその時のプロモーションのやられてた方が確かいたんですよね大月さんから最初言われたのがこの状態で「君さ熱い役とかできんの?」って言われて「あはい、熱い役ちょっと前に迷ってました」みたいな話があってでもね僕が いう熱い役って、そういうチャラチャラした熱い役とかじゃないんだよね。あの、昔のその、古き良きみたいな感じで確か言われたような気がします。はい。昭和な感じの熱い役なんだよ。できるのって言われたそのタイミングで、ちょうどボンってお酒が2つ置かれたんですよ。僕の分と山崎さんの分です。で、焼酎に唐辛子とシソが入った、なんか、金魚ってお酒が運ばれてきて、あれ 俺これ一気しろってことかなって思ってゴーッて一気飲みしてできますって言ったら向こうの方もおおそうか多分勇気を買われた部分はおそらくあると思います後日無事受かりましたそういった意味では僕たちが勝手に飲んだんですけれどもあこれが芸能界かと思いながら帰った覚えはありますでも後で大月さんに聞いたらあの古谷く君さ あれ一揆するお酒じゃないかって言われたの確か覚えてますね<笑>。 ザ・ボーガーも僕の25年後が芸人の板尾一次さんで僕のだから25年後っていうことでこのほくろを板尾さんにつけていただいたりだとかそこであの竹中直人さんが僕のお父さん役なんですけれども実はこの竹中直人さんに関しても実は僕エピソードがあったりとかするんでそれはまたね「伝人ザ・ボーガー」の時にちょっとお話をさせていただきたいんですけれどもこれすっごいいお話なんでちょっといつかしたいなっていうふうに思ってますで木下穂香さんがあの議員役 もうこの時もだいぶ嫌味がすごかったですけれどもね本当に渡辺博行さんが刑事役だったりだとか敵に江本明さんがいたりだとかあとだって関さんも出てますからね関智一さんだってあのー、ザ・ボーガーが大好き で, で僕そこで関さんとだから共演してめっちゃ嬉しかったの覚えてますもんね本当にでバイクの免許をザ・ボーガーのために取るんですけれどもその免許を34年後に執行するんですよ あの、なんで、失効したかって言ったら、あの、事務所側としては、やっぱり、タレントに事故って欲しくないじゃないですか。だから、乗っちゃダメっていうふうに、やっぱ言われるわけですよ。で、乗っちゃダメなもんだから、僕は、財布とか結構なくすタイプなんで、なくさないように、僕大事にしまってたんですよ。そしたら大事にしまいすぎて、更新期限忘れちゃったんですよ。そしたら、失効してたんですよ。だから僕、一番最初に乗ったバイクがザボーガンで、最後に乗ったバイクもザボーガンです。 でその後 NHK の「朝ささんにですね、まあ、拾っていただいて最初はね本当に今までとやってることが急に変わるわけですよ今まで俳優でねずっとやっぱやってきた部分があるんだけれどもそういった意味ではすごくいい経験させてもらったなと思っててやっぱりこんだけ全国回っていろんな地域回らせてもらっていろんなもの食べさせてもらったりとかいろんなもの紹介させてもらったりする番組って僕はやったことがなかったのに今まで朝一って 本当にあったかくって、僕はね、親に捨てられて、その、養護施設に入ってるもんですから、家族を感じさせてくれる番組っていうのに、ね、初めて出会ったというか、いや、もちろんね、ご恩者とかも、まあ、家族なんですけれども、どっちかって言ったら仲間っていう方がやっぱ強くって、家族っていう意味では、もう本当に僕のね、まあ、母上って呼んでる、まあ、うどうさんだったり、もうおじいちゃんって呼んでる柳沢さん、そして兄上って呼んでる猪木さん、もうこの3人がね、本当にね、僕のことを可愛がって、 くれてもういいことからはも う, もう悪いことはもう悪いってもうめっちゃ言ってくれたりとかしたのでそういった意味ではなんかちっちゃい頃にそうやって言われなかったことって多分ねめちゃめちゃたくさんあったりとかすると思うんですけれどもこんなに家族感じさせてくれる番組に参加させていただいたことっていうのがやっぱ自分の中でもめちゃめちゃ財産になりましたし人間と か, なんか人生とかっていう風なところにおいてのめちゃめちゃ大きい番組でしたね「朝一っていうのは。あまあ、今ねバー っと自分がねその芸能界に入ってから「あの朝一までまだ十十1016年16 年, 16年やばくない俺も16年もいんのえっウうわ16年ってやばくない16年って高一じゃんだってもうえヤやばいねうわ俺なんかそこまでは数えてなかったわ何も変わってねえわ俺<音声>まあ去年末に 僕はま、事務所を退所しまして、今、ま、フリーになりましたけれどもね、どうか皆さん応援の方、本当によろしくお願いします。あの時にね、できなかったことだったりだとか、ま、いろいろチャレンジしたかったことって、本当にたくさんあると思いますし、これからそういうのにどんどん僕はチャレンジしていきたいなと思うので、ぜひね、何かありましたらね、仕事の方、お声掛けください。そして YouTube の方も頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価の方、どうかよろしくお願いします。コラボの方も待ってますということで、今日はこの辺にしていきたいと思います。それでは 明るい未来へ向かってレッツゴーオン。またなー。チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。